もしかしたら梅雨明けが発表されるかもしれないんですけれども宮根の関てはちょっとその先もまだ平和夏の日にはもう予想ですから本当に梅雨明けに関してはまだしばらく先もなってうまいすでは全国の明日の予報なんですがちょっと仙台だと楽しみます、うんああうん、え仙台以外